日本江戸の初期。悪く思うなよ。見つかると面倒なんでな。 こいつは驚いた大量の見張りだな少し手こずるかもなここら辺は安全そうだなだが念のため注意して進もう暴作だらけだな上様の次の攻撃に備えているようだな 最初の任務はあの門のところまで行くことだ肩鳴らしにぴったりだな問題なく登れるだろう急がないと上様の攻撃が始まる音を立てるな静かに<笑>水のように動け突入する音を立てるな水のように動けっあ っ, いっいいつまで静かに しか道をする必要がある静かに刃が血を欲しがっているうっかがよさそうだ上から攻撃だ音は立てんなってすぐにん攻撃が始まる殺してかかれ刀を使うか 上で死んでるこっちはまずいな水のように動け静かに水のように動けくででうまくくぐり抜けるかそれとも安殺するか万全には変えられん音を立てるな。 閉められた壁は登るには高すぎる迂回しよう静かに水のように動け音を立てるな突入するこっちも閉められた別の道を探すしかないくそ 始まったかどうにか中に入らないといざ上様のために、うん、ここまでか逃げ場はないぞ出てこい<笑>死にたがりの侍か気乗りはせんが今はあいつを利用するしかないようだ助けよう 早く手裏剣を使う手に入れた計画通りにしろそうなだうそ失礼近道を探そう俺がいただけ、うん、お主のおかげだったのか魔王を聞かせてくれ ちゃんと礼を言いたいた先に中に入れてくれないか感謝されるなら面と向かってのほうがいい<笑><笑>よかろう門を開けて礼をいたそう家来たちは死んだ拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろうだ パうん、栄光馬カげておる急がねば、うん、大将この大砲使えるかもしれぬたざん一冊片付けない拙者は。 大城無限と申すお主は伊賀の隼人だ伊賀なるほど上様が忍びを雇ったと聞いていた教えてくれどのような忍なのかやぐら倉門を開ける正門王か馬鹿を申せ要塞だ 中から開ける必要はない火薬の樽が1つあればいいそいつを置いてやるだけさ用意ではないなよかろうお供しようそいつはありがたいが1人でやるよ何を言う1人ならこんなんでも2人ならなんとかなるそうだろ一人でも大丈夫ああ好きにすればいい だが静かに頼む分かった伊賀の隼人殿お主のやり方に従おう目立つところに死体を残さないようにな侍やタル家の中に隠せ忍びに教わる日が来るなんてなあいっていやもうすぐだい<笑> 刀が血を干しなんて危なかったな迅速に動け素早く大砲に注意しろ ごくぞ俺がいただくギリギリだぞ早速戦闘か勝利は我らのものだの早くリード すばらしい技だ、早との。 お主の版がもうないとは惜しいことだそうだなあんたも思った以上にやるじゃないかん。お主の不可思議な動きもなかなかどうして素晴らしいものだ<笑>通りすがりのものだ俺がいただく 死に立ち向かえ我らは勝利を収めるであろう良い戦略だ 準備完了上様のための刃上様のためにや<笑>終わった向かっているぞ我らの出番だただちにリーダーぞいいだろう 見つかるなおとりが必要だ。<笑>んだなあよ。我慢できんだろう。カーを使わればあとで取り組む<笑><笑>シグラム<笑> 戦だ直ちにそこに向か う, う移動中撃たれるなよ網笠をかぶった見張りが見える奴らに酒は通用しない職務を全うする奴ツだ。承知した 戦術に見えた酒漬けにどんな落としまう燕塔から発砲誰かいるようだ拓磨殿に違いない第三部隊の射撃の名手だ <笑>同志が2人来たかヤグラ門を破壊したいんじゃろなら老いぼれの話を聞いてみんか頭を使えば火薬樽1つでヤグラ門を開けられる門の近くに樽を置くんじゃわしが爆発させるしかし直接通れる道はない地上からではうまくいかん ヤグラ門の上に続くはしごがある力のあるものであれば樽を門の上に運び標的となる場所まで投げることができるじゃろう<笑>わしの銃に狂いはないそれじゃあ次の俳句でも読もうかのぞ刃が血を欲しがっ。 のびた見つかるな刀が血を欲しがっている危な手裏剣術通りすがりのものだ刃が血をがすい挑戦中おいお前おそうだ<笑>素早く れるなよ。我ら勝利を収めるであろう。急ぐぞ。お お, お、二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。早とこ。拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ、任せな。 一撃向かっているぞ。 早速戦闘か なんてことはないもうすぐだ俺がいただく失敗は許されない風切りたざん一冊迅速に動け 解放に注意しろ計画通りにしろ動くぞ剣術 血を探さなければいいいまだかんんもじゃん戦だ栄光のために 様のためにここで半分といったところかなうん見事な腕力。ヤグラモンの上に樽を置く程度彼なら浅見ちまいじゃろ名誉のために ただ ち, ちにそこに向かう。 主君の勝利なりついに戦乱は終結を迎えるやったなだが分け前はあんたにはやらないぞハハハハ構わんだが全てが終わったらの一杯でもかわそうではないか達者でなハとトの拙者は戦いに戻るいざ上様のため やはり侍は死にたがりだなえへへへ歴史が変わる瞬間に立ち会えるとは長生きをするもんじゃのう お, お待ちくださいとは人がまだいるのでは 何を考えておる<笑>